神殿の一つだよこの神殿が放棄されたのは何年も前でねもンドだから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないねはぁ、あ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだしあえっ、ー、と実はね私もショックなんだけど風魔竜はかつて四風守護の一つとして数えられていたのえ この話は置いといてどう何か感じたここの風少し変わってる中へ入ってみよう気をつけて竜の力が影響を及ぼしているからモンドの人々はまだ風災で困って1秒たりとも待たせたくない 行くよ。 いやった<笑><やっ><笑>まずい角ぶれの音きっとさっきの戦闘のせいで気づかれたんだでもこういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたのその名も爆弾人形ウサギ伯爵 するあれが力の集まるポイントかなっよしこそ う, う, う疲れたでもこれで少しはジンさんの役に立てたと思う以前なら城内の安全を死守することはできたまあそれもジンさんの力があればこそなんだけどでも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら。 風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ。前に話した四分守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とか、そういうんじゃないからね。図書館司書の知識が、 警察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ ますね、6308式ユニット。 てこれるかな 来たか近くに来てくれ何かに酔うかこの神殿で少し予想外のことがあったスライムヒルチャールそれから風魔竜が残した魔力のつながりはは<笑>中はきっとにぎやかなことになってるだろうなああ 賑やかだが危ななくはないボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ行こうお嬢ちゃん四風守護は祀られなくなったが古の風が消えることはない四風守護の周りを掃除してやろうか 俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだなんでわかるんだ 経験だ長年後片づけをしてきた経験だよ。 you、cool. の力を使ってる不思議な現象だよな。 おとふうやっと着いた前に道がない風気を利用して上に登ろう。 <笑>水元素だ。これで火は消せるよな。そうだ。鋭いな。神から聖刀をもらって騎士に。 お前って本当にせっかちだなこれ がるそういえば知ってるか魔流はかつて四風守護の一つでな詳細は俺もよく知らないが興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。 楽しく仕上がれ 感性はある早速やるぞ、うん、おおいい動きするじゃないかまさか有能な戦士だったとはな神殿での戦いは勉強になったぜ<笑>騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな お前が門を救う勇士きっと自由の都の新たな伝説になる俺は騎士団本部にいるから暇な時いつでも来てくれそうだいい酒場を知ってるからそこでもいいぞなんとか収穫はあっただろ風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな ここからは俺の後片付けの時間だ他に用があるなら先に戻っていいぞじゃあお先ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが、えー、<笑>お前らの仕業だったんだなごくそ 仕事の効率が悪すぎる問題ないおかげでお前も巻き込めたんだこっからもっと面白くなる試合をしよ う, あししう私はモンドの飛行チャンピオンなんだから かわ い, い子ちゃん危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだいあらいい質問ねそれはもちろんジンが私を信頼してるからよだからあなた達たも私をもっと信じていいわよ<笑> 哎 <laughs> 私も少し本気を出そうかしらどれフやっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわパイモンちゃんそこには行ける行っても何もできないぞ。 そそれもそうねでは道を探しましょうかうこの風を使って上に行きましょう。 はないわよ なるほど雷元素の石碑ね。 波なりの力で起動させてみるわ足元に注意してねこれ<っ><笑> God. <laughs> ここから上に上がりましょう。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 宝石が何かって う, うそ本気で聞いてるのこれは神の目よ選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら 知らないないんてあなたは一体どこから突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしらヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よこれを壊せばれるああそれは風の塊みたいなもんだ休めると思ったら風立ちの地にある 東風の竜、トワリン。南風の獅子、ダンディライオン。北風の狼、ボレアス。政府、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神、バルバトスの眷族でもあるわ。トワリン。それが、風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中の、 トワリンだった四方の風の中でトワリンがそのうち3つの力しか使えない原因がこれよ彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね多分憎しみだと思うわ憎しみモンドに対する憎しみよその憎しみを風よりも強い力にしそして彼は 魔竜になったでも四法守護だったのになんでなんで守るべき都市を憎むようになったんだ<笑>モンドの人間としてはとても言いにくいわねこれを読むといいわ100年以上も前の出来事よほらほら行くぞ詳しいことは。 後で教えてやるから。 地脈の循環も元通りにななるだろうな騎士団に戻ってみるかもちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞそうだ「私風守護の神殿で」でまた失われた風神の瞳を手に入れただろう今後も入手するかもしれないけどそいつの使い道を忘れるなよ